骨盤調整のトレーナーナの村井由紀子です、えー、と今日はですね、垂れてるお尻、垂れてしまったお尻ですね、このお尻とももの際ここの筋肉をしっかりとつけていくエクササイズをご紹介していきたいと思います。筋肉が弱ってきて脂肪がついてくると、だんだん骨盤が、こうやって立ってた骨盤、ぐーっとぐーっとスライドしてきますね、スライドしていきますで。スライドするとここの素形部が パンパンに張ってしまうので、リンパの流れが悪くなるために、下半身が冷えたりとか、むくみがひどかったりとかっていう原因にもなってきます。でまたは、こうやって骨盤がこうやって前に出ますよね。で、そうすると、骨盤底筋、この尿道から肛門までの、ここの骨盤底筋っていう筋肉が働きづらくなるんですね。で働きづらくなることによって、骨盤底筋が緩んで、内臓が下がって、 下からはポッコでいるっていう原因にもなっていきます。でまたは見てください、こうやってね、肩がどうしても中に入って、猫背にもなっていきますここのね、お尻の下の脂肪がついてきたかなと思ったら、ぜひここを刺激していただいて、骨盤が前に出ないように、ももの真上に骨盤が来るようにしていくと。 骨盤底筋も使えるので内臓も引き上がってきて下腹ももぺたこになっていきます寝たままできる簡単なエクササイズなので一緒にやっていきましょううつ伏せに寝っ転がりますうつ伏せに寝っ転がってで足は膝が5センチぐらい開いていきましょう本当にもう拳1個分ぐらいですねでその状態で膝曲げますで足首も曲げていきましょうで手は、えー、とやってるときは 手の甲を重ねて、額を置いていきますが、はい、そしたらかかとを、ね、お尻にぐーっとなるべく近づけますそうで。これがスタートポジションです。そしたら、額を手の甲の上に置きましょう。膝だけ、ももはついてます。膝だけ、マットから離します。ももはついてますよ。でかかとをお尻になるべくぐーっと近づけてで、ゆっくりと下ろします。これだけです。これ10回いきますよ。吐いて、 かかと、なるべくお尻に近づけて、お膝の膝頭だけ浮かしましょう。かかと、ぐっとお尻に近づけて、で、ゆっくりと下ろす。3、吐、はいて、かかと、ぐっと近づけてで、お膝だけ離しましょう。息吐きます。口から吐いて、で、ゆっくりと下ろします。よ、まずかかと、ぐっと近づけましょうか。 でそれキープでお膝のだけ浮かしましょう。ももはついてますよ。息吐いて、はい、ゆっくりと下ろします。こう、かかとぐっとまずお尻近づけてで、吐きながらお膝頭、膝小僧だけ持ち上げましょう。ふーって持ち上げてる間もかかとをお尻にぐっと近づけて、はい、力を抜きましょう。今度お尻にも力を入れてみましょうか。 かかとまずお尻にグッと近づけて、吐いて、膝頭だけ持ち上げて、お尻力を入れます。肛門ぐーっと力を入れましょう。さあさあさあさあはい、で、下て、ろしましょう。なな、かかとお尻にグッと近づけて、手吐いて、膝頭だけ持ち上げて、肛門を力を入れましょう。かかとなるべく近づけて、 はい、下ろします8かかとまず近づけてお尻にで膝頭だけ持ち上げてお尻にぐっと力入れましょう肛門に力入れていきますふーって吐いて吐いて吐いて吐い て, 吐いてはい力を抜きましょう9かかとお尻にぐっと近づけてで膝頭だけ持ち上げてでお尻にも力入れていきましょう肛門ねぎゅっと締める感じ 力を抜きましょう10かかとまずお尻、膝頭だけ持ち上げて、息吐いて肛門をぐーっと締めて、はい、力を抜きましょう。ラスト上でキープしますね。かかと、お尻、膝頭、ちょっと離して、ももはついてます。息吐いて肛門だけぐーっと締めて、締めて、締めて、キープしますよ。10 9 8 7 6かかともっと近づけて543210膝頭を下ろして両足伸ばしましょう少しぐるぐるぐるってやってお尻もちょっと動かしていきますねはいそれではもう一セットやっていきますちょっとねやり方に慣れてきたんじゃないかと思いますねはいそしたらもう一回いきましょうちょっと両足ね左右に揺するようにして 足首しっかりと曲げてかかとにをなるべくお尻に近づけます。もう一回かかとを尻に ぐ, ぐっと近づけて、で膝頭だけ浮かして息吐きながら肛門をぐっと閉めて、はい下ろしましょう。二かかとを尻に近づけて膝頭だけ浮かして、ももはついてます。吐いて肛門をぐっと閉めて。 膝下ろすかかとお尻に近づけてお膝だけ持ち上げて息吐いて肛門をぐっと締めてはい下ろす4かかとお尻膝柱だけ持ち上げて息吐いて肛門だけ締めましょう はい、下ろしますかかとお尻膝頭だけ浮かす吐いて肛門ぐーっと締めてはい下ろす6かかとお尻膝頭だけ浮かす息吐いて肛門締めて 下ろしましょう7かかとお尻膝頭だけ浮かす息吐いて肛門をぐっと締めて息吐いて吐いて吐いて吐いてね、はい、下ろす8かかとお尻膝頭だけ浮かす 息吐いて肛門ぐーっと締めてもうちょっとかかとお尻に近づけられれば近づけましょうはいおろすあと2回吸うかかとお尻膝頭だけ浮かす息吐いて肛門ぐーっと締めて吐いて吐いて息吐いて吐いて吐い て, 吐い て, 吐いてここねここ使ってますねここはいおろす 十かかと、お尻、膝頭だけ浮かす、息吐いて肛門だけぐーっと締めて、吐いて吐いて吐いて吐いて吐いて吐いて吐いて、手を、はい、下ろしましょう。ラストキープします。かかと、お尻、膝頭だけ浮かす、息吐いて肛門ぐーっと締めて、ここもね、もも裏の距離を短くするようなイメージ。息吐きます、吐きます。十 9 8 7 6もうちょっとかかとお尻43210お膝を押して両足伸ばしましょう、はい、左右にパタンパタンとしていきますはい、えっと、そうですね両手前に伸ばして腰丸めていきましょう かだったでしょうかここのねお尻 の, こ, のここのところこのお尻の下のラインをしっかりとクッとアップしていけたらと思います。えーとね、こちらのチャンネルでは、えー、こういった寝たままできたりとか、えー、座ったままとかでできるゆったりしたでもピンポイントでね筋肉に効かせる、えー、骨盤底筋骨盤調整の動画を配信しているのでもしよかったらチャンネル登録してみて はいありがとうございました。